皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月16日。今日は、世界の遊び大全51の中から、五目並べの実況解説をしていこうと思います。よろしくお願いします。白番ですね。以前五目並べの攻略本を買ったのですが、全然読めてないので、序盤の定石は適当です。この辺は何もわからずに打っています。 黒ののができたので下から止めますね。密かに白の三々を狙っていたのですが当たり前のように阻止されましたとりあえず白の3を作って攻めてますが何だかよくわからない形になってますね黒の攻めがもたついている間に白も着々と準備を進めようとしています 盤面右側に白が固まってきたのでこの形を生かして何かできないかなぁと考えていますとりあえず4を作って領土を広げてみましたあともう少しで白の形が何かの連鎖を起こしそうな形になってきましたこの白の飛び4が結果往来の決め手になっていた気がしますそしてこの対局で最大の結果往来がやってきます ここです。白からはどこに打っても勝ちのような気がしたんですが全然読み切れないので実戦はここに打ってしまいました正確に打たれたらまだまだ混沌とした状況でしたが次に黒が間違えてくれたので勝ちになりましたまず4を作ります白の4を止めた手が黒の4になるので一瞬失敗したかと思いますが黒の4を止めた白の手がまた4になっているので先手はキープできています そして4を作ってからの資産勝ちで終了です。黒が止めて4を作っても、白がここに打ってダッシュで勝ちです。というわけでこの動画は以上で終了です。五目並べの知識がない上に、セリフも細切れで作らなければならなかったので大変でした。チャンネル登録は必要ないので、うんたらかんたら以下省略。